はい、じゃあこ、こにちは。今回はですね、あの、フライデーナイトパンキンやっていくんですけども、今回はね、あのー、アラン・ベッカーさんってご存知でしょうか、皆さん。多分知ってる方もいると思うんですけど、あのー、アラン・ベッカーさん の, あのアニメーションの、あの、棒人間たちが参戦するっていう、あのー、やつをね、今回やっていきたいと思います。ちなみに今ね、<笑>疲れてます。はい。今、撮影時刻が、 時前ですねはいということでやっていきましょうどうでもいいね正直ね今眠たい眠たいって方疲れてるさっきまでバロラントやってて疲れてます、ね、はいということでやっていきましょう音出てるよねうんう どうやってこの世界に来たん<笑><笑>はてなマーク。へい a n n な do a rap battle? n ん。Here is the mic。なんも喋らん。 よし、来ました。今回の対戦相手はね、あのー、この黒い人です。ちな<音声><音声><音声>みに、彼の名前をね、なんか日本語翻訳にすると、選ばれし者っていう翻訳になります。 しかもタイムラインの上に乗ってるしな何のタイムラインこれなんかな編集ソフトっぽいん <笑>ちょっと待って疲れてるからさ。あんもえ切れた、切れた、切 れ, 切れた、キまたのか。 ちょっと待って え, えなんか待って待ってんかゲージがえなんかゲージがはじ か, からスタートなんだけどなんかゲージがはじからスタートしてんだけどねこれちょっと待ってやばいやばいなんか固まる固まるちょっと待ってなんかさ途中途中固まるんだけど 今疲れてるからナイス点てりたいてな危ない これ向こうゲージ押してきてんな。押すたびに。ほらやっぱ押すたびに落ちてくるこの曲いいな。今度ね、か戦闘 BGM みたい 何何ななか黒いなんか黒いノーツが飛んできてるけどこれ何にちょと、なんか色的になんか怪しくないああ多分ダメージノットっぽいね。 最後、Windows でよね、いけど。<笑>さあ、Windows で終了しました。えおぉえあれやん、あの赤いやつ。あの、敵、敵、敵役の。あいつ。名前がわからんあの、名前なんだっけ、うん、出る人で出るこない。はぁ<笑>トークアバウト。 えっ、ー、と、Whoeveryonehate him。うわ、なんか叫んでる。BF、すごいな。ちゃんと立ち向かってる。3, 2, 1, あーこいつもゲージをしてくるやん最悪疲れたから早くあの<笑>終わってー<笑>うわえらにちょっと待ってあれ絶対ダメージのつよあの大きい方怪しいもん 最近なんかね、ダメージノーツいやらしいとこに置かされる前、実況したあの、インディークロスの時をソロかけよけど。あんま押したくないんだけど。やばいやばいやばい。押さないためにちょっと、あの、 一部押さオファーインテグおおおおそこでわからんわからんかわからわからわかわからんわからん。 あー よ, よく見たこの曲いいなあ、やべやべ落ちちゃった落ちちゃったでもやっぱ今ダメージ出ったん、ね、ない。ぶなおぶなおぶな<笑>危ぶい。 これえーっと、Thank you for f r i n g a n a o e Annuals of the e t h e r e u m a n n u a l of the t o Born s o n g はいはいはい。で、ここでチャンネルを使う。ここであのー、新しい曲が追加されると。多分ここだね。ああ、疲れた。 あ、これか。えっ、ー、と、アランと、あ、これ、ディーバーっていうのがあるね。じゃあ、まずはアランから行きましょう。アランさん、本人だね。<笑>あ、本人は、現実に、あの、現実に存在する人だからね。ゲーム内には参戦できない。 すごいなカートルがこんな自由に動くの初めて見たちょちょちょちょ待て待てちょちょちょちょちょちょ待ょちょちょちょちょちょち重いしあょ眠ょち なんか重くなんねんけどなんでうわやばいやばいやばい すごいなアランさんこんな打てんだなんか幻想的な感じでいいな曲が多分若干俺の声がちっちゃいかもしれない やばい、これ譜面が複雑すぎるうわーこっちも組んだ長い長い長い長 い, 長いとりあえずまあこれは。 どっちも押せばいいはいじゃあ最後ですねディーバー最近編集がだるくなってねそのままぶっ通しでやっ て, りやっておりますはい<笑>もう疲れてるんだよこっちはよ眠い最後終わらすぞしかもあれ待って2人ともなんか見た目いつもと違くないそしてなんか曲が急に なんかなんか EDM っぽくなったこの曲好きだ<笑>いいないいな めえやばいなあってこっちの方がさ、おったんおいお い, おいやばいやばいやばい はい、ah!、イトゥーレッツゴーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオ やばい。下手くそなのがバレる。もう元から下手くそだ。はい、クリアしました。じゃあね。タイトル戻りますか。はい、ということで。眠い。背中痛いし。じゃあね。あのー今、今日の動画はここまでです。ということで。もしよかったら、えー、高評価。 チャンネル登録。そしてね、あの、ツイッターもやっておりますので、あの、概要欄からフォローをお待ちしてます。そしてね、あの、僕いろんな動画を上げていますのでね、あの、再生リストと概要欄に貼っておくので、ぜひぜひそれも確認してみてください。<笑>ということで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画で会いましょう。バイバイ。